ですグリコ素直ないちごチョコレート種まで入ったシャリプチェ食感グリコ素直ないちごチョコレート 種まで入ったシャリプチ食感を買ってきました、うん、うっすらホワイトチョコ種入りイチゴチョコフリーズドライ練り込みイチゴチョコ、うん、素直な味わいいただきます 箱を開けました小袋が入っています ホワイトトチョコレートですねちょっと表面に真珠のような輝きがありますいただきますうん まずですねこのフリーズドライのいちごのシャリシャリ感がきますね、うん、あとこの中に入っている いちごの種ですかねいちごの種がちょっとしたアクセントになっていますね食感のアクセント。 でホワイトチョコレートはまあそんなに強くはないんじゃないかないちごの味の方がまっている感じがします、うんうん、フリーズドライチョコレートのちょっと。 サクッとした感じそして軽めにホワイトチョコの味わい最後にイチゴの種がこう食感でアクセントになって口の中に。 広がっていきますなんか素直な気持ちに慣れてきましたよ。うん、以上グリコ素直ないちごチョコレート」でした。 ありがとうございます。